よく い, いしまして、ありがとうございました。あと2分ほどで、中部国際空港終点です。お忘れ物はございませんようにお乗りください。お寺の荷物、カタッとお忘れ物はございませんようにお乗りください。これに近いまして、3日です。どうから離れてお待ちください。